Имя прилагательное. Кей-йоши-ва, соно шикуми-кара оу-ки-ку втасу-ни вакеру-коту-ка декимас. Мазу-ва, жунсу-и кей-йоши-кара мимашо. Кей-йоши-ва, мотомото наню уимишимаска? Ум, эээто, сэйшицу-тока, токчо? Татуэба, донна? Ум, иро-тока, омоса-тока, оу-ки-са-тока, アージとかねそうですそうですで語根が直接その性質または特徴を指し示す形容詞は純粋形容詞と呼ばれますその仕組みは簡単で語根プラス語尾です日本語とロシア語の形容詞の仕組みは全く同じですからまず日本語の例で見ていきましょう純粋形容詞 和語の場合赤い赤は色で、イは形容詞の一般的な語尾ですね。重い重は重さ、つまり性質ですね。同じくイは形容詞の一般的な語尾です。看護の場合きれいなきれいは 特徴で名は看護につける形容詞の語尾ですね。ニ プ, なプリなきれいなと全く同じ仕組みですね。 もう一つの形容詞は派生形容詞です派生形容詞はあるものや現象が持つ独特な性質や特徴を別のものに当てはめるということをしますさっきの自然的なみたいにそうですそこで「適」という設備字がありましたねで、ええ、派生形容詞の仕組みは語根設備字、語尾です ここで設備時のとても大事な役割が見えてきます。それは品種を変えることです。例えば名詞や動詞から形容詞を作る。じゃあ例をあげましょうか。派生形容詞騒がしい動詞騒ぐの語根に 字「し」と語尾の「い」をつけると動詞が形容詞に変身しましたね忘れっぽいまたこれも動詞から派生した形容詞ですね恋しい今度は名詞に設備字「し」と語尾の「い」をつけて形容詞を作りました。 伝統的な自然的なと同じような漢語の形容詞ですねロシア語では発生形容詞がたくさんあります日本語の場合「何々の」と言っただけで済むことが多いんです例えば「赤ね色の」「黄金色の」と言っただけで十分ですねしかしロシア語の場合ではそうはいかない い, ちいち派生形容詞を作ららなななければならないんです難しいな実際はそうでもないんですがね形容詞を覚えるだけでもいいんですおまけに仕組みが分かれば辞書を見なくても意味が分かるようになるし必要ならば自分で作ったりすることもできますよそれはちょうどさっきカワボクが言ったレゴみたいなものです うんこれはもともと新しい あったのはずですから、あったらはごこんで、しは設備じ、いはごびかな。素晴らしい。まずいはごびで、ぽが設備じだろう。ごこんはな、しめ。なんとなくしめには、動詞の設備じらしきものが溶け込んでるような。さすがですね。 確かにそうかもしれませんがそこまで深く考えなくてもいいですこの形容詞では締めを語根としておきましょうまあそうだね男が語根らしいは設備字いいは語尾よし次それは僕知ってるよなは語尾だけど先生語根は何だと思う平らでしょ違うね 平のもともとの書かれ方は、タヒラだから、タは説刀時、ヒラが五根なんだ。ええー、そうなんですか。びっくりです。全く知りませんでした。ありがとう。すごいだろ。すごいですね。軽い。五根と語尾だね。純粋形容詞だ。軽やかなと軽やかな両方あるけど、とりあえず、 カルは語根で、やかは設備字で、なは語尾だ。純粋形容詞から作られた派生形容詞、面白いですね。しぶい、次に行こう。なめは語根、らかは設備字、なは語尾。えーっと、先生、語根が二つってこと、あり。ありですよ。 じゃあ、肌と寒は二つの語根で、いは語尾だ。はい。ここは、設備字が二つあるね。まあ、コアが語根だけど、例は受け身の設備字で、それに、やすがまた設備字で、いは語尾だ。先生、もうわかったから、日本語はここまでにしないもう一つ。 はあ、汚は語根で、いは語尾で、こうはもう一つの語根だと思ってもいいかもしれないが、説当時だと言った方がいいかな。はい、私もそう思います。では、今度は同じ目線でロシア語の形容詞を見ていきましょう。まずは語尾からいきます。 ロシア語の形容詞の基本語尾は3つしかありません「いいういおい」「いいういおい」「日本語に似てると思いませんか?」「似てるよね」えー、っとこの3つを覚えるためにどんな例をあげればいいかなそうこれだ 実はロシア語では青という概念がないんです。嘘だろ本当です。ところで英語もそうですよ。気づいてない英語もあ、そうか。英語はグリーンとブルーだもんね。そうです。でもロシア語の青はさらに3つの色に分かれてるんです。それは シーニー濃い青のことです。ジリオニー、緑色です。そしてガルボイ、つまり水色です。または空色とも、水色の空、空色の海、うん、どちらも大丈夫。このルーリーより明るい青は全てガルボイに当たるでしょう。 先生あの「いい」「うい」「おい」の中で一番よく使われるのはどれああいい質問ありがとう忘れるところでした「うい」が基本だと考えるといいですどうしても「うい」を使えない時は「いい」をつけます例えばどういう時まあ細かいニュアンスが多くなるからその話はまだ早いかもしれないですね。 でも、すでに習ったことで言えば、ギー・キー・ヒの規則は覚えていますかうん、覚えているよ。シローキー。パローギー。確かに、うをかけないってやつね。そして、言えないね。そうそう。それが一番わかりやすい例ですよ。多いは多いは特別です。さっきのガルボーイを見てください。力点はどこ後ろ。 語尾のおのところにあるね。はいこれは法則なんです語尾が「おい」であれば力点は必ずその語尾に置かれます例外はない「うい」と「いい」には力点はないです混乱するといけないんで今日はこれくらいにしておきましょうか「ヴァルショイ」 большой, золотой, золотой, дорогой, дорогой, тихий, тихий, хороший, хороший, горячий, горячий. Веселый. Веселый. Белый. Белый. Милый. Милый.